おんと申します。損害保険会社で務めています。よろしくお願いいたします。2030年エネルギーカントロゼロシナリオ選択の立場で意見を述べさせていただきます。くしくも来週の8月6日は広島、8月9日は長崎の原爆記念日を迎えます。67年前に広島、長崎に原爆が投下され、日本は唯一の被爆国となり、原子力の怖さを思い知りました。 その日本が2011年3月11日は65年の時を経て福島の原子力発電所の供給にさらされることになりました原子力発電で核の平和利用を目的に使用されている放射能も所詮は放射能であり万一の場合には人体及び自然環境を汚染することを改めて思い知りました 私は今回の2030年エネルギー環境の選択は利便性と安全性の選択ではないかと思っています原発に限らず全ての物事にはメリットもあればデメリットもありますしかし今回の選択は利便性のために犠牲する安全性は大きすぎると思います なぜなら 3.11 の福島第一原発事故は稼働中の原子力発電所津波が起きたために発生しましたが原子力発電所を稼働し続ける限り核のごみが発生していることも忘れてはなりません私はゼロシナリオを選択するのはそのためです私も原子力の専門家ではないので独自に核燃料について調べました それによりますと核燃料は使用済み燃料として原子炉から取り出した状況の燃料棒の放射能は使用前に比べて低くはじなうとのことですそして通常使用済み核燃料は廃棄処理として地球に埋める地層処理を行うか再利用するため再処理をしてリサイクル利用するかを選択します 再いい処理を選択した場合のウランプロトニウムのうち高レベル放射の廃棄物はガラス固化体として30年から50年空気で生かされた後最終的には地層処理となりますいずれにしても使用済みの核燃料は地層処理されますそしてガラス固化体は使用前の燃料のごと同程度になるには少なくとも100万年はかかると言われています つまり、原子力発電所を稼働し続ける限り、使用済み燃料として核のゴミが発生し、地層処理として地中に埋め続けるのです。このままでは核のゴミを埋め続けた大地を我々は未来に残さなければならなくなります。このような大事なことを何も知らせずに、原発を再稼働しなければ電力が不足するとしか言わなければ、それならばあ原発の再稼働も仕方がないと判断すると思います。 政府はもっと透明性を持たせて、原発や使用済み燃料の危険性を国民に知らした上で、エネルギー環境を選択させるべきだと思います。未来に負の遺産を残してまで、電力の利便性を誰が選択するでしょうか。自分たちでコントロールも、最終処理もできないものまで使って利便性を求めるものがいるのでしょうか。野田総理は自分の責任で原子力発電所を再稼働させると発言されましたが、 100万年先に負の遺産を残すことの責任を取れるでしょうか一国の主張として言葉が軽すぎると思います原発再稼働の前にまずは福島の放射能で苦しむ方たちを救っておいてください政府や電力会社はあ電子力発電所を稼働させなければ電力が不足すると我々を脅しますが我々日本国民は、えー、我慢をすることをしています 仲間のために痛みを分かち合いますそのことは2008年9月のリーマンショックのあとにワークシェアリン等でリストラを介したことで実証済みです政府はお金が足らなければ増税する赤字国債を発行する消費税を増税すると言ってきます現状の状況で努力することなく足らないからくださいというのは子どもが親に言う言葉であり 本当に幼稚な発想です。原発再稼働の背景には、日本政府のこの幼稚な発想が根底にあり、我々国民も大だと思っているのではないでしょうか。もしそうであるならば、国民を加担しているとした思いまない。日本国民は優秀で知恵があります。原発をゼロにするための代替エネルギーの開発を進んでいます。今はみんな多少の不便さは我慢をして、えー、安全な代替エネルギーを待つ時期ではないかと思っています。どのくらい先かわかりませんが、 我々の子孫が効能の残っているガース個体を発掘したら我々のことをどう思うでしょうか利便性を求めて未来に負の遺産を残すような先祖を尊敬できるでしょうか過ちは誰でもありどの年代でもあると思いますその過ちを認めて修正することが大事だと思います次世代に付けを残さないために消費税を導入するという政府であれば未来に負の遺産を残さないために原発シナリオを選択すべきだと思います これが唯一の被爆国として、日本国民が世界に発するメッシュだと思います。最後になりますが、政府が意図する方向に世論を誘導するために、大切な情報を使えなかったり、誤った判断をさせるような情報を与えたり、つまりは政府にとって都合のよい情報しか流さないといった情報操作をするのではなく、全ての情報をオープンにして、透明性を持たせた上で、 我々が向かうべき道を正しく選択できるようにしてほしいと思います。我々のこの声を音としてではなく、声として遠くこと説を設して私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。